この国にはペットの殺処分ゼロを願っている人がたくさんいます。地域で協力して野良猫の世話をしたり、えー、保護をして里親希望者への譲渡会を開催する人が増えているようです。そんな活動の中で青い目のジャンんは発見されました。 都会の片隅で極度に人を嫌い、えー、反抗的な態度で逃げ回ったり威嚇しながら生きていたジャン君は、えー、なかなか捕まらずに保護をするのも一苦労だったそうです。 <笑>私たち夫婦はジャン君を初めて見たときに家に招き入れることを決めていました。この子が人に懐くまで何をされても耐え抜くという決意もありました。我が家にジャン君が来てからもう6時間です。うん、もう7時半です。 シャンんの位置は、まだ変わりません。はい、大丈夫。はい、痛い痛い痛 い, い。痛い痛い痛い痛い痛い。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 初めの1ヶ月はとても厳しい戦いでした。威嚇のシャアはもちろん、猫パンチで叩かれても、噛まれても痛くないふりをして、私たちは絶対に危害を加えないというメッセージを送り続けました。何が原因でそうなったかは分かりませんが、ジャン君の人間不信は根深く、全く人を寄せ付けません。 多分人間に虐待されたのか、えー、怖い思いをさせられたことは間違いないと思ったので、えー、怖くない人間がいることを理解してもらうためにかなりの痩せ我慢をしましたそんな日々も1ヶ月を過ぎた頃にはジャン君の攻撃の中にある怒りは徐々に和らいで、えー、とても無口な猫になっていました 私たた。ちの手の手傷も少ししずつ減ってきました保護猫を飼う時には初めはケージを用意することが良いとされています檻に閉じ込めるのではなくて人から自分を守る場所として安心して眠ったりくつろいだりできる家のようなものですそして人に慣れていない保護猫を飼うにあたって最も気をつけなければいけないことは 家庭内野良にしないことだと言われています人の目の届かない部屋の隅に一日中隠れていて人が寝静まった頃に外に出て餌を食べたりするのが家庭内野良ですたはいジャン君 泣いたこれはジャン君が初めてニャと泣いた瞬間ですこの頃はジャン君もシャーシャー威嚇することが少なくなってきたので、えー、ケージの扉を開け離して出入り自由にしていましたジャン君は外に出ることに慣れて 部屋のあちこちに安全の確認をし始めたのですが、えー、まだまだ人との距離はとっていて、えー、こちらの様子をうかがいながら生活をする感じでした初めはちょっと離れた位置から部屋の中でくつろぐジャン君の姿を楽しんでいましたが、えー、少しずつ触れ合いを増やせるように慎重に近づいていきました ここまで慎重に時間をかけるのには訳があって、えー、人との信頼関係が完全に結べていないとちょっとした隙を見て玄関から逃げ出すということにもつながるのだそうです。 ち痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。 ンちょっと痛い。 賢くんの手差したね。 うん。元気したお腹お腹お腹触ったよお腹うん、触りましたじゃんくんはい、以降だねじゃんくんはい ヤン聞こえたなんやんっていう おとなしいてないの ん<笑>くっつうこのれほや<笑>ういい<笑>はい。<笑><笑><笑><笑><笑><音><音><音> んくんはいはーいきたー、うんうんうんうん、よく頑張りました頑張りました 怒っちゃいますそれとも逃げちゃう運動しかわからないねまだ初なので、うん、でも触れるね、うん、はいはい、こっちは、うん、いい子だね緊張していた、はい、で す, よすごい緊張しているだいぶ緊張しちゃったね、うん。結構薬飲もうね 怒怒ってん怒っててないでも嫌だよっては言ってるんです。いいにいをれる<笑>、うんうん、からうそうですねそれに気をつけている方 たたはあ夢見たね。 お客さん、今日は暑いですね、うん、さあ対決が始まります<笑><笑>ポンちゃんの勝ち。<笑> 好好好 はい <laughs> 堂々と寝てますよ。 今度は交代でジャン君が<笑>でちゃんねトいいいいとトうとう、マ、まあ、おいもままのゴッドハンドにポンちゃん、陥落です。ジャン君、ジャン君。 かわ い, い, かわいい、やっぱりぽんちゃんまだお子ちゃまなのね大人っぽく見えるけど。うん マジだね仲良くしていますやりました二人でベッドに入っていますポンちゃんが入りましたジャン君が入っているところにポンちゃんがすり寄ってきましたなんか今日はさ、うん、ポンちゃんが 妙にジャン君に甘えるよね、うん、何か心境が変わったんだねしかも見てお手手乗せてるの<笑><笑><笑>れはそっとしときましょうかねしかし<笑> ポ ン, ぐるぐるポンちゃん、ぐるぐるだポンちゃん、ぐるぐるいってんな 何、うん、だっけ LINE のスタンプを書きましたこのスタンプは、えー、保護猫譲渡会の猫三昧さんに寄付するためのものです 私たちは大きな貢献はできませんが、えー、保護猫を大切に飼うことで小さな貢献をしたいと考えています、えー、この動画を見ている方の中でこれから猫を飼いたいと思う方は譲渡、えー、会で出会うことも考えてみてくださいいつかは殺処分ゼロを実現できると思います